ございさつどうぞおはようございます みんなつないだ。みんなつないで じゃあ、待っててもらってもいいです